はい皆さん、こんにちは。星野写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。えー、本編は後編ですね。前回説明しきれなかったシャークスライダーなどのアプリを使った操作と、まあ、マニュアルで操作するのとあんま変わんないんですけどね。それと、縦位置で使った時の注意点とかセッティング方法とか、その点についてご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。 こういういタブレットトもししくくはスマートフォンを用意してくださいまずですね iFootageMoco っていうアプリをダウンロードしてくださいはいそうするとこの iFootage のアプリが起動しますでシャークスライダーなのかシャークスライダーミニかどっちあなた使うのっていうことを聞かれますまあ今はシャークスライダーナノを使ってるんでシャークスライダーナノでコネクトそうすると Bluetooth で、えー、検知してくれますこれ早いんだよね検知がね でこれでスイッチポーンと押して、えー、今、まあ、こういう状態ですよとなんかソフトウェアのアップデートとかある場合はここでアップデートが始まりますんであのでアップデート電波環境のないところでアップデートするとかやるとちょっとめんどくさいですから気をつけてください。で、これネクスト、はい、でこれいるのかなって思うんですけどスマートフォン使いますかそれとも、えー、カメラを使うんですかって聞かれますで。ここはカメラを使うで OK です。 そうすると、まあ、こういう画面になります。ここでやっと操作ができます。えー、例えば、この左側のスライドってボタンを押しましょうか。そうするとこう、遠隔操作ができます。はい、ファンも同じですね。基本的な使い方はこう、こっちのマニュアルでやるのとほとんど変わらないです。A 点と B 点を決めるときは、このマニュアルセットキーってやつを押します。はい、そうすると A、A 点と B 点決めてねって入ります。 ここで、えっ、ー、と、スマホアプリで操作するのかなと思いきや、ここはやっぱり手動でこうやって決めます。A 点で A を押す、B 点にして、B を押す。えっ、ー、と、あと A 点と B 点決めたら、この、まあ、タイム、何秒かけていきますかっていうこととか、あと、ディレイっていうのがですね、えっ、ー、と、押してから、こっちで、行けってやってから、何秒置いてから、 動きますよっていう、要はそのブレ防止のためのやつですね。はい。がここのディレイになります。で、えーと、これ、レディーって押すと、はい、動きました。で、アプリもスタートになりました。こっちで押してもいいし、こっちのアプリでスタートしてもいいです。これでスタートってやると、はい、動画撮影がスタートしましたっていう感じですね。で、まあ、アプリだと、なんていうか、ライブ配信の時に遠隔操作しながら撮影したりとか、 あちょっと離れたところからやれたりとかっていうことが多いので動画撮影の方が使うことが多いのかなと思いますで。ここの左側に I っていうのがあります。I を押すとこういう画面に切り替わります。で、ここでその右上のスライドパンってこれ多分モーター強度コントローラーのそのセンシティビティなんですけど、まあ、ここはあんまりいじる必要はないですかね。はい、で、えー、と 注目したのののはここっちの左上のところですスライドドパンでなんかこういう斜め上の右上のやつがありますけどこれこうやってタップするとこういう風に湾曲しますこれイージングってやつですね例えばこれ今だとスライドは最初速く動いて途中ゆっくり動いて後半また速く動きますよっていう動きえーとでこれ反対にするとえー最初ゆっくりいって速く中間動いてまたゆっくりですよこの イージングはよく使います、私。そのブレ防止のためにもね。はい。よく使います。で、パンも同じくできます。ここの部分をタップして、こう動かすだけなんですけどね。こういうふうに動かすだけなんですけど。はい。こういうふうにできます。こういうふうにやると、さっきの動きが、イージング。えー、ちょっと緩急つけた動きになるってことですね。最初、早く動いて。 どうでしょうか最初ゆっくり動いて早く動いてあんまり差が分かんないですねこう見るとねタイムラプスだと差出るのかな、うん、という感じでとりあえずこれでイージングをかけることができますでこのまま、えー、とアプリでタイムラプスにする場合は上にビデオってありますねこれをタップするとタイムラプスってできますから、はい、これで これでさっきと同じように設定をすることができます。まあもう A 点と B 点は設定してるんで、インターバルは、今度は、今度はバルブモードオフでいきましょうか。こっちのカメラ側でシャッタースピード1秒に設定しています。はい、シャッタースピード1秒に設定しました。で、えっ、ー、と、バッファーは、まあ、えー、フジフィルムなんで4秒持ちますか3秒ぐらい持った方がいいよってことですね。で、インターバル4秒。で、アウトプットタイムとりあえず今も1秒でいきます。はい。 フレームレート、ディレイ、ディレイ、今3秒試しにやってみましょうか。3秒間を置いて動き出しますよっていうことですね。で、えっ、ー、とね、イージングが、今気づきました。イージングがタイムラプスでかけられないんだね。動画だけなんですね。なるほど、これ<笑>、あの前回の動画でも言ったキーフレームもそうですけど、タイムラプスでもイージングかけれるようにしてください。スムースって機能だったりしますけどね、他社だとなるほど、はい。 でまあ、これプレビューってやればそのタイムラプススタートする前にどういう動きなのかっていうのをこう確認できますはい動きを確認することができますまあこれで OK だなってなってば ExitReady をしましょうそれで、えー、スタートって押すとタイムラプス撮影がスタートします バッファー3秒置いたからね。バッファーじゃないか、ディレイ3秒置いたからね。はい、こういう感じで撮影がスタートしますよという感じです。だから基本的にはアプリとこうマニュアルでやるのって、本当は遠隔操作するかしないかぐらいで、全然やれること変わらないんですよ。動画撮影の時にイージングかけれるかかけられないかぐらいの時ですね。だけなので。 まあ、基本的にはこのアプリでやるってことはあんまりないかなと思います。まあ欲を言えばこのアプリの中でなんかカメラと例えば Bluetooth 接続してその映像がこっちで監視できたりとかしたら<笑>いいんですけど今のところはできないですという感じですね。はい。ということでえと使い方は一応以上になります。でま あ, あの最後にその撮影のコツとしてまあタイムラプスをやるときの 注意点なんですけど例えばね初心者あるあるなのがこっちにやってここから B 点まで動かしてこのぐらい首振ってほしいみたいなセッティングする人が初心者の場合あります私がやったそうするとこれねコツとしてはレールモーションは大きくいっていいけどパンはあんまり動かない方がいいですほどほどにしといてください じゃないとレールモーションよりもパンモーションの方が動きが多くてレールモーションの効果がね全く得られなくなるんですよだからレールは大きく動かしてパンはほどほどにっていうセッティングを心がけるようにするといいと思いますはいえーそれではですねあとは電源オフするときはこう長押しすれば電源がオフになりますで電源オフして動かすときとか構図変えるときは必ずここをロックしてから動かすようにしてください であとは、まあ、縦位置に接続するときですけども縦位置に接続するときもやっぱりシースターズ Q1 があると便利で今この下 に, 下についてるプレートを動かしましょうかこのままでこうひねってちょっと緩めますそれからシースターズ Q1 のプレートを緩めてそうするとこれが外れますからで縦に動かすときもこう下につけてねこのままガチンといくと 楽ちんでですすすこれきゅるきゅる回すの結構大変なんですよねそれから、まあ、ここでこう自由雲台とかつけてねこうやって縦構図にしてこうやってカメラをつけてもいいんですけどちょっとね電源をオンするまでちょっと不安定なんですよ。でここでこのロックを解除するとガクンって動くんで。 ちょっと不安定なんですよね、まあ、バランス取れてる前こうやって動かなくなるんですけどちょっと不安定なので電源をオンしてからカメラをつけるようにした方がいいと思います一応別売りでこういう LG プレートありますので、まあ、これもねこうやってシースターズ Q1 つけておけば設置は楽ちんでこの LG プレートにカメラをつけてカメラをつけてっていうふうにやれば一応その 設置は楽ちんです、まあ、この辺 こ, のこういう風にした方がその、えー、変にガクンって動くこともないので、まあ、安定はするんでねでこれであとは操作は同じで電源をオンすればはいこうやって縦で動きますというわけで、えー、シャークスライダーなどのチュートリアル以上になります、えー、この動画を見てですねああそうやって使うものなんだ面白そうじゃんって思っていただけたら嬉しいですし この機材を買った人はですね、この動画を参考にですね、使い方を学んでいただければと思います。まあすごく使いやすいスライダーなんでね、いろいろまだファームアップで改善要求をしたいところではあるんですけど、すごく使いやすいスライダーなんで、皆様の撮影の手助けになれば嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。